平成29年3月25日、阿蘇市一宮町の阿蘇神社で、春の大祭、たつくり祭の締めくくりとなる、くり神事が行われました。今月19日から始まったくり祭は、夏の温田祭り、秋の頼み祭とともに、阿蘇神社三大祭りの一つで、竹岩辰の御事が阿蘇を開拓された際、 農業を司る国辰の神を祀って五穀豊穣を祈願したのが始まりと言われています。この日の神事は、熊本地震で拝殿が倒壊したため、仮の拝殿で神社関係者や氏子らおよそ50人が参列して行われ、豊作を祈願する祈祷が挙げられ、また、神職らによって多作りの過程が演じられました。まずはじめに、 青木の葉っぱに高地の広さを意味する千丁万丁と書き、その後、水田の水はけを良くするための溝ぞさらえや、みこしにもみ種をかける種まきなど、農作業の一連の作業をしました。田作祭は、温田祭り、頼み祭とともに、阿蘇の農耕祭事として国の重要無形民俗文化財に指定されていて、この祭りを終えると、 阿蘇では本格的な農耕が始まります。